質問とか感想とか書いてもらっても全然大丈夫ですので、そちらの方よろしくお願いします。えー、また、YouTube を見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、pyconjp、え、ア、ー、ンダーバー5です。p イ c o j p アンダースコア5です。そちらの方で、えー、感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートをお願いします。 はい、およそ3分前になりましたので、これからトットさんの発表の準備を進めていきたいと思います。発表のタイトルは、オルタナティブデータを用いた消費行動の分析、2月のトイレットペーパーパニックを例にです。発表時間は質疑を含んで15分です。発表の前にマイクテストを兼ねて、スピーカーのトッドさんに読み上げ事項を読み上げていただきます。トッドさん ビデオをオンにしてから読み上げをお願いします。あはいあ。私の名前はトッド・パリです。発表のタイトルはオリタナティデータを用いた消費コードの分析です発表。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 パイコン JP の行動規範は同意しますはい、ありがとうございます。特に音声等に問題はないようですので、では、トートさん、画面共有の方をお願いします。こちらの方で画面共有できるような状態にしますので、画面共有をお願いします。はい、ちょっと待ってください。<笑> はい。いや見えます準備あ見えますね。はい大丈夫そうです。準備大丈夫そうでしょうか。はい。はい、えー、それではトッドさんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。はいこれからお願いします。大丈夫です。はい<笑>はいあ今日はあの俺チャンネルデータの分析について話したいあの特にあの高騰市のコロナ の, あの消費行動に影響について話したいです。あまずは次回紹介をします。私はあのトッド・フェリーであの、去年の10月に日本に来てあの株式会社ナウキャストに入った今あの、データエンジニアサイエンティストとして働いています。 Python をもう7年間くらいの経験があります。あの一あの大学の1年生からよく使ってます。あまずはあのオルタナティブデータを紹介したい。オルタナティブデータって、あのまあなんか最近まであの金融業界であのヘッジファンズとかは大体いい経済統計とか財務情報 あの前の x p r l の発表で出てきた有価証券報告書とかみたいなあの情報をかづこなかったけど、これは伝統的なあのトラディショナルデータというけど、このトラディショナルデータに対して、金融業界以外から来た新しく導入したデータは、オルターナティブデータと呼ばれる。例えば、ポスデータとクレディティカードデータ。 あとは、位置情報と人工衛星の撮影もオルタナティブデータに含んでいます。この作業でポ、ポスデータを使ってたから、あのちゃんとあのデータの説明とかをする前に、ポスデータも紹介したいです。ポスデータって、あのポイント・オブ・セールスデータであの、スーパーマーケットとかコンビニとか薬局で物を買うときに、 スタッフはいつも商品のバーコードをスキャンする。スキャンするときに、商品の基本的な情報とか値段とかを記録して、そのデータを集計したら、ポストデータセットになります。ポストデータを分析したら、商品名とか商品のカテゴリー、あとはあのこのどの日に、 この商品が導入された日付、購入された日付、あとはあの購入された量もあの、あとはどこで買ったも理解できる。あの位置情報も、まあ、データセットによるけどあの、この作業で位置情報も含んでます。あのでも、ポスデータで理解できないこともある。例えば、あの大体日 時, 日時の時系列で集計されたから、 あの商品はなんか買った時間がわからない。あとは商品が買った人についての個人情報も理解できない。まずはあの Pandas を使って、のこのポスデータをデートフレームに入れるようと思っています。あのこれであのトイレットロール、トイレットペーパーというあの商品カテゴリのデータを Pandas のデートフレームに入れた。 これはカラーも見たらどの情報が入ってるか見えるあの。このデータはデータの日付。あとはストーコードであの店舗の ID みたいな感じで、この ID を使ってあの後で集計できます。あ こ, れこのデータも県番号とか県 の, の名前も含んでるけど、これは後で付け た, あの付けたデータ。あの この県番号とか県 の, の名前はあの普通に入ってない。ああのなんかこの生データは、ローデータはちょっと分析しにくいから、あのなんか可視化とか分析する前にデータを集計しないといけない。あのこの Pandas の1行であのグループバイのパンツを使って、火付けと店舗番号で集計した。あのこれで あのまあ、日時の時系列で店舗ごとにあのトイレットペーパーに何円があの使ったか見える例えばあのこの店舗あのこの1行目であのこれはあの2019年1月2日に店舗1で1万5822円 まあ、トイレットロールに使ったということが理解できる。この状況でもう実はもう可視化できるあの。この作業で4つのカテゴリーを使ってあのこれマスク、カップラーメン、ハンドソープとトイレットペーパー。あのこれはあの2020年1月からの可視化であのただのパンダーズのプロトカンツで作った可視化だけどあのこれで あのマスクの売り上げは月あ、これは1月の下旬で前よりあのもう10倍くらいにやっているということが見える。あこの表であの線のあのこの線はあの県あの、県ごとに1つのなんか線があるあの、県で集計した。あ もうこれであの日本あの、クロノは日本に1月の下旬に来て、あの1月からマスクの売り上げが、まあ、売り上げというよりあの需要は10倍くらい高くなった。カップラーメンを見たら別のパターンが見える。カップラーメンは、カップラーメン の, あの消費行動は3月くらいまでほとんど変わってないけど、3月に。 ピークになって、これは3月にロックダウンの噂があって、みんなパニックして、ロックダウンになる前にカップラーメンを買いに行った。4月に日本で緊急事態宣言になって、つまりやっとロックダウンになって、みんなは本当にあのもうカップラーメンを買いに行かないといけなかったあの。このハンドソープとトイレットペーパーを見たら、もう、あの、 他のパターンが見えるあこれはあの全部2月の下旬であの大きなピークになってるあの。トイレットペーパーは特に結構なんか鋭いピークがある。あの こ, れこのピークの前にあの消費行動はほとんど変わってないけど、いきなりあ多分あの2月の最後の1週間であのみんなはいきなりトイレットペーパーをあの 買いに行きたくなった。なぜか。あだけどあの、この売上の時系列であの理解できないこともある。すべて理解できない、これで。あの例えばあの、アイスクリームという商品カテゴリーを分析したら、8 月, 8月の売り上げを1月の売上に比べたらあの、絶対8月の方が高いでしょう。これは あの商品の品質とか、コロナの影響じゃなくて、ただ8月の方がは天気が良くて、みんなはアイスクリームを食べたくなるあの。この前年同期比較というやり方でもっ と,、うん、もっといい分析ができると思う。 あのこれは前年同期比較かリアオニア分析で高投年の売り上げを去年の売り上げに比べる例えばアイスクリームなら高投年の8月を去年の8月に比べるそうしたらどのくらい上がってるか下がってるかちゃんと理解できるあのこの Python のコードで前年同期比較を計算してあの 計算する前にあの、ウィークリー、週次にリサンプリングした。これはあの商品によるけどあの、みんなは平日に働いてるから、あのだ い, たいまあカテゴリーによるけど、週末の売上の方が高い。だから日時の y ワ イ, オンマイを計算したら、たまに変なノイズがあるけど、あのこの週次にリサンプリングしたらあの、このノイズがなくなる。まずは週、週次、 数字にリサンプリングして1年間あのずらしたデートセットも作ってその後あのこの以下の数式であのこれで今年の売り上げ割る去年の売り上げ引く1にしたらあの y o マ y を計算できるこうしたらこういうフォーマットにやりますあのこ の, あの y o マ y の値であの0以上ならあの このピリオドで高投年の売り上げは去年より高い。0以下なら投年の売り上げは去年より低いということが理解できる。あその後あと、鍵番号にあの付けられるあの。この15分の発表だけだから、あの時間がちょっと厳しいけど、あのストア ストア番号、店舗番号にあ、県番号をマッピングするデータフレームを作って、この Pandas のコードで、あのこの県番号に集計した。あのそうしたら、あのまあ、結果はそんな感じになって、数字 の, の時系列で、県ごとに y m 前の値が見えるあ。可視化する前に、 あのパンダズのピブットテーブルの関数を使ってこういうピブットを作った。あのこれあの、今日はこの集字のうち系列、あとは列は件になってる。これはあのじあのこの軸あの、時間が同じだけど、 あのグラフを見たらピークとかは全然違う。例えば、あの マ, スクマスクの2月のピークはあの元 の, あの売り上げの時系列でめちゃめちゃ上がってたけど、今はほとんどなくなった。の理由はあのギアオニアを計算したら、あのみんなはあの冬と春に普通にマスクを か, かってるあの。花粉症とかインフルエンザが普通にあるから。あの このーユのマスクの売り上げを去年に比べたら、まあ、2倍くらいになってるけど、実は、夏の方があのワイヤンのイの方が高い。これは、夏に、普通に誰もマスク買ってないから。あ, あと、はカプラモたら、あのこの前の2つのパターンが綺麗に見える、あの、サ月グ月と、あの、緊急事態宣言のピーク。あ、次は、あの、ハンドソープと、トイレットペーパーで、あの、 前の売り上げの時系列であまり見えなかったけど、ハンドソープでめっちゃ麗なあな緊急事態宣言のピークもあります。このピークはトイレットペーパーの時系列で、トイレットペーパーの表で存在してない。この理由はあのこの2月のトイレットペーパーパニックの後にあの、トイレットペーパーの消費行動はすぐに普通に戻った。あのまあ、最後の 最後なのか言いたいことあ DeckGL というあの Uber が作った位置情報を可視化するライブリーで、もっと面白い可視化を作りたい。あのこのライブリーは JavaScript で書いてるけど、Python のライブリーもあるあの。このスライドで GitHub とかプロジェクトサイトのリンクルがあるから、興味があればあのぜひあの使ってみてください。PIP で簡単にインストールできてあとはそうすかあの、使ったらあの私は この前の鍵番号をポリゴンにジョインしてこういう可視化ができた。あちょっと待ってください。おおこれはあの1月を見たらあのこれはあのマスク の, あの前年同期企 画, 企画で1月に どの県を見てもほとんど全部ゼロくらいだった。あのとりあえず1月の上旬に去年に比べて売上がほとんど変わってないけど。あこれはあの2月を見たらこ の, あの需要が結構増えてる。どの県を見てもあの 去, 年去年に比べて10倍あ、15倍くらいになってる。あとは3月を見たら 供給が足ななくなったあの東京とかあの大阪と か, なんか大きな町があるところであの見たらあのまあ重要がまだ残ってるけど田舎を見たらほとんどなくなった最後は夏を見たらめちゃめちゃ弱くなったあの実は YONY はあの50倍くらいになってる、はい、あのちょっと 時間がやばくてあの、30秒しか残ってないけど、質問がありますかおはいあ。はい、質問ありがとうございます。えーとはいえー、すみません、ゴンドさんですかね、はい。ちょっとマイクのミュートを解除できるようにしますので、質問をお願いしたいと思います。あはいあのー イヤオニアの、えーとじじえー、周期性のバイアスを、えーまあ、こう調整したりっていうのはあのリテールとかだとものすごく商品件数とかも多いのでカテゴリスも多いのであの判断とか結構大変だと思うんですけど あ, れああい う, うこういうことを考えるときは、えー、基本いつもこう シ, スシステマチテックに えーまあ、こういう商材、まあ、多分業務知識のせいこういう商材はあと年間出費性ある な, ないとかっていうのはある、まああるかあるかあるとは思うんですけど、うん、大体こう、イグゾスティブにぜ全部ああいうのはやるもんなんですかね、かか可視化するとき、それともこう今みたいなこうアドホックなこう代表商品を選ぶときは丁寧にやるんだけども、も全体やるときはそうでもないという感じですかね。 わかり<笑>ません。女子はですね、えっと、うん、と、り、こ小売りのえっと年間収益性のえっとバイアスの修正っていうのはイグゾーさんすごく大変だと思うんですけども、うん、あのそれはいいつもやるもんなのかどうかっていうのがああそうだね。なんかだいたい、あすみませんあんまり質問わかりません。 あ, あ, りありがとうございます。<笑><笑>はいはい、すみません、ちょっと次回になってしまいましたの、ね、で、また詳しいことありましたら、えっ、ー、と、PyConJP のスラックフェローのところありますので、そちらの方で質問していただいても、えー、もしかしたら答えていただけるかもしれないので、そちらの方で、えー、質問、もし気になることありましたら、よろしくお願いいたしますははいいででトッドさん発表ありがとうございましたお疲れ様です。 ありがとう。実は初めて日本語で発表したから。結構。す<笑>素晴らしかったです。<笑>はい。いや、素晴らしい発表でした。くくね、ありがとう、えー。聞いてくれてありがとうございました、えーいえいえはい。ありがとうございます。素晴らしかったです。いや、こ、えー、トトさんについてはビデオオフにしていただいて、このまま、はいえー、対してしていただいて大丈夫。この後、クロージングがありますので、クロージングの方に行っていただければと思います。はい。あすみません。クロージング。